多 少, 多少ですねホチキスでここを止めますこでこれはもうですから、はい、あの要するにここにのこぎりを今入れないけどのこぎりを入れてここにぴったり入 れ, 入れたと仮定します実際は春に行う作業だからですねです、はい、これ獅子頭の取り 木, 取り木 矢島炎流取切術ですかね、うん。この下はもう削った状態でってことですか。そう削ってないノコギリを入れ入れるだけ。あここの白い部分に。そう。あ下は削らないんですね。削らない。いわゆる取り切って一般的には。なるほどさっきも言ったようにそのなるべく傷を少なく。なるほど。針がうんノコギリで一旦削削って。 のこぎりでこう、ジグジグ削るでしょ、はい。削るとここがあの凹凸にな り, なりますでしょ、はい、その中にこれを差し込めばいいだけのこれをっていうのこのビニールをファイルのああ差し込むんですね、ええ、中に、ええ、それだけ白い線の幅は何ミリぐらいだからのこぎりの幅ぐらい、うん、のこぎりの奥の幅これぐらい、うん この太さ一ミリないぐらいかな1ミリぐらいかな、えー、ーだから聞いたことないやり方ですね<笑>そうかもねそうなんですか<笑>どうなんですか<笑>僕が知らないだけ、うんいね、素人の人は、これ教えた人は何かやってるね、えー、ここのところが、水桶がその削った、ノコギリの刃を入れた ところに密着するようにねう押し込んでや る, 密着するよ う, にうん押し込んでやるだからモミジだって何だって言ううできる方法はモミジ、ええでも、うん で, ね、替えでももこれからこういうことを覚えちゃうとこの方法っていうのはすごく有効になってくるかもしれないこ、えー、の間に挟んでるのは何かあれっすかプラスチックの。 も、う、の、ん、であれば何でもいいんですかね。ファイルの切ったりとか。うん、できるとファイルぐらいが一番いいよね。で、これほら間いこう入れるでしょ。はいはい、入れるとね、取引外すときには、はい、もう両方からあのカルスがこう来て取なかなか取りにくくなるよ。これをこれでいいだけ、ね。 これがね、コンマ八ミリの1ミリ、うん、あのー、リ線でねコンマ八ミリな、うん、細いでしょこれも、あのー、なるべく水のけを密にギュッとギュッと、まあ、そんなにギュッとやることはないんですけど、うん、ほどほどにギュッと、うん<笑> この取り木の方法でやる と,、うんえー、と粘りが横に出るから、うん、これで外した後の粘りが横に出るでしょ、うん、でここビニールありますよね、はい、ビニールのところ突き当たるとあの性質上下に行くんですよ今度はいはいはい下に上まれに上こうなっちゃうのもあるけど大概、うん、下へ行くこういってこうなるから植え付けするのにすごく楽なんです後々、うん、ね、えー 外して植え付けすることがあるじゃないですか、はい、そ, その時に楽なんでシシガシラなんかはその根がポロッといっちゃってなかなか取れないっていうそういう声を聞くからこれでいいんじゃないかなと思ってるんですけ ど,、うんるどはい、これで出来上がりですで僕ちょっと疑問いいですか、はい ここの真ん中のところに入れてるじゃないですか輪、うんうん、のやつ、うん、の上から必ず根が出るんですかそうです下から出ない下から出る。はあその境はのこぎりで切断してありますからのこぎりで切るのは形成層よりちょっと下ちょっと 下, 下ぐらいまで葉を入れる、はい、上から必ず出てくるまあよくね上から出てきますからね、うん、取り木とかと下からは出ないですよ壁に当たって、うん、根は下に行くとはいそうですだから取木外した時に、うん 楽うん、こういうう技ですこうなってこの上にこう根っこがこうきてでここに水のけビニールテープビニールのそ こ, こから出た根はこうきてここに当たると下へ行く下に行く、うん、こう下に行く、うん、こういう感じなるほど。 この取り木の方法が使えるのは、うん、だからもう、何でもできると思ことですか何でもで き, できますよ、ただ、小白はまだやったことなまあまあまあ、そうですよね、うん、このままどのぐらい維持するのかっていう、うん、春先の2月の下旬から3月の上旬にかけて、この作業をするでしょ、はいはい、6月にまあ一部取れます、7月、9月までには全部取れるでしょ。 9月まで取れるえそれでねできることだったらここに時々ねナイフかハサミを入れてほしいっていうのはここから出た根が下へ行くでしょ、はいはい、下へ行ってこっちの根にあんまりついちゃうと、はいはい、そこから伸びちゃうのよねだからそれを切ってやった方がいいんじゃないかなと思う。ハサミっていうののはこの土と うん、この水ゴケの間にハサミを入れて切っていくこれの方がいいよう、ね、な小さなるほどねこれ世界初公開だと思うんですか、ま、たぶん<笑><笑> YouTube でやりた こ, とも人にこ言ってるよ<笑>度ですか多分動画では世界初公開だと思いますので面白いでしょぜひお試しくださ い, い、うん、だからあそこの並んでるやつはみんなこうやってやってるんですうんそういうふうにするつもりつもり、うん、ああ今からやるやつはそれで、ね、一時ねこの方法を、はい 忘れちゃったことあるんだよ、自分で教えといて<笑>なるほど<笑>舞姫とかああいうのはね、はい、普通の取り切りでやっちゃってんのあそうんです、うん、これから、といて忘れちゃうのかな<笑><笑>この間、ね、静岡の方行ってさ、はい、なんだこれは矢島さんに教わった方法じゃん、っ<笑>て言われてさ あ, あ、そう言えばそうだね<笑>だ<笑>今年、心拍だけで飾った人いるでしょうん、りましたいまし た, ました全部心拍だ全部心拍だよ これも初めて見た。あの人、あの人、心拍、この方法で、撮ってる、えー。心拍もできるんだ、うん。あの人、あの人に教えといて忘れるっていは。俺、八<笑>島さんに教わった。<笑>ええー、ちょっとやってみます僕もこれ。これは何使ってますか、この上の。これは 土, 土の、ほら。あ、袋。袋のなるほど、ね、透明のところを。なんで透明のところをやるかというと、その、目が見えるから。うんうん カップでもいいんですよね。だからこういうやつで、うんそれでもいいけど見えないでしょ。見えないです。見えないと妙なあの違ってくる。どのぐらい根が出てるのかとかそういうのをはけきで今回は、うん、新しい、えー、取り木の方法ということでして、は<笑>いありがとうございました。はい、ああ一目一かこれですね。シシガシラ。うんそう。木ですね。うん。シシ こういうのも、まずにいいね、うん葉も小さいいいしし年年年年年後あー1年後後後後何からの1年後でかかららででですすここここここににああるるるょ今取取けけけそれれれれ作んんんんだどど仕込みなういうとろ、うん、ずれするんですけどねなるほど。 これ切ったのはいつなんですか？最近。最近ですか？うん、でこうやって芽を残して。集納店以降で、ね。えーまあ、大量にあるので、うん、皆様ぜひご購入くださいと。うん、<笑>そうなんですよ<笑>。何本ぐらい取るんですか？一つの木から二回ぐらい取れるんだろう。取れそうですよね。うん、一番下も使えそうだし、うん。本当はね、山マモミとこ う, こういうシシガもそうなんだけど。うん 山もみじについたところで木を作ってやるてともすごくいい気ができるん、うんうん、上を取り木かけて取るでしょ、はい、でその後これ獅子頭なんだよそう で, す、ねうん、でこれで作っていくの、うんうん、そうするとこっち山もみじだ下山もみじなんですか、うん、下山もみじだからさこれで作っておいて下で取り木かけるとこの山もみじ の, あの根で獅子頭ができるから あ, あのよくできる ああ、そうなんだスプラスですね、これは、うん、タイさんについてもらって<笑><笑>ちょっと情報を、膨大すぎて情報量が<笑><笑>